お父さんの車借りられたへえー、かっこいいね思ってたより田舎で驚いた俺の地元もこんなもんだよあなたも田舎者なんだ乗って知ってるこの曲 私が高校の時よく聞いてたんだ知らないいつだったか自由について話したろいつだっけ自由でいるのにも才能が必要なんだと思う あなたにはその才能が俺も自由を手に入れたくて10年以上身を削ってそうして手にした自由はほんのわずかだ。 何やってんだよ俺お願いベイビー漫画に嫌気がさしたからってどうして私と別れなきゃいけないのもううんざりだよ元人気漫画家が手にした堕落への片道切符はは勝手な人ねあなたが漫画を描き続ける限り死ぬまで独りぼっち「永楽」